こんにちは。海のひとときです。この自作の仕掛けで実際に実地をしてみてしっかり釣れるのかを今回は確かめてみたいと思います使うカップルは、えー、以前と同じようにこれはですね エギのタックルですこ の, のが見やすいかな、えー、大根のこれはトラットアンツでえー、とですねつけているのが、えー、いつもの同じ通り立つ天秤こちら7号ですでパイプに青い染めをつけてますでは早速 投げていきうしょうよっ。今ちょうど引き始めだいたい下げ3ぐらいですかね下げ潮に入って、えー、と満潮から干潮に入るまでの時間の3分の1ぐらいの時間が経ったかなっていうところなんですけど。 だいぶ海はのっぺりしてる印象ですち ょ, ちょっと重いな引っかかってるかな海藻かな 何かがかかってる。貝が釣れました。初めて釣れたかも。シロギスはね、集団行動で回ってくるんで、回ってきたところにしっかりと。 マッチングできればいいんだけどちょっと大きいかなここは。こうさをさびいていくときに割とこう海底がだんだんになっていてでそこのこう駆け上がりの部分が大きいと、まあおをこうさびいていくときにこう少し止まるような感じがあって。 でそういったところに割と魚が集まりやすいから一度そこでこう渡りを待ってみるのもありかもしれませんちょっと一回置いてみますね。 こう毎週のようにコトさんとドローンでこう水中調査であったりとか、まあ、仕掛けの動き方をこう見るために本当にこう二人体制で今まで動いてたんですけどちょっとドローンが故障してしまったのでここから何回かは僕一人での調光というか動画になると思うので。 ぜひあの暖かく見守って見てくだされば嬉しいです。えっとこういうふうに天秤とまあこの PE、B ラインを直結する場合、あんまりこうおすすめはしないんですけど、まあ本来。 普通にこのままこういうふうにくるんくるんってやって3回ぐらいやってで通してでこの作った穴にまた通すっていうやり方があるんですけどあちょっと結ばれちゃいましたね<笑>それだとやっぱ結び目がこう弱くなって し, しまうんで。 ダブルクリンチノットっていうさっきのはシングルでこれ一回通すその後にもう一度こういうふうに同じように通していくでできた穴を絶対にこうこの状態でキープしておきながらまあ3回か4回ほどぐるっと回してでこの今人差し指が入っている 中の穴ですねちょっとこれが P だと割とくっついちゃうんですけどこの穴に入れます入れてその作ったできた輪っかの中にもう一度通してあげるでこれを P の場合こっち引っ張っちゃうだけでいいですねナイロンだとここがこう こ, こっちだけ引っ張ってしまうと、まあ、この根元の部分が縮れちゃうのでその時は必ず、まあ、両方でグッて引っ張っていくようにして結び目を作ってあげるとまあシングルよりはもちろんですけど割としっかり頑固にこういうふうに結びついてくれます。 あのー、本当に投げてで仕掛けがまあポイントに落ちるじゃないですかで落ちた、まあ、本当にそこについた段階で落ちパクなるものをこうそこについて魚がこうバイトするということもあるので割とこと仕掛けを投げてから気は割とそうです、ね、抜けないっちゃ抜けないのでしっかり竿先は見てた方がいいかもしれないです。 で実際にこの作った仕掛けなんですけど、あのー、海底につかない根、まあ、が か, かりをしないっていうメリットもあれば、まあ、ちょっと実際にこう魚がこうバイトする瞬間が取れてないから分かんないんですけど宙に浮いてる分こう食いづらさというか、まあ、そこのこう浮遊する分魚のこうフックするところがどうなのかなっていうちょっと疑問があって。 まあ、その仕掛けの回収の面ではあのー、大きく、まあ、天秤が根が か, かっちゃえばもう仕方ないことなんですけどただ、ハリスから針までが、あのー、こう宙を漂っているというところで魚の食いつきが、あのー、そこにどう影響があるのかなというのをちょっと今回、確かめてみたいんですけど、まあ、この仕掛けが悪いのか海の状況が悪いのか。 なかなか魚にこう巡り合えないのでそこをしっかりこう実証したいところではありますよね。青い染めを1本つけてみると割と反応が良かったのでちょっとこちらの自作仕掛けの方を、えー、丸々1本つけてみて、えー、キャストしていきたいと思います。 まあ、残ってるかな。やっぱだいぶ近いんですよね。いや、オイルは取てなさそうか、もう取れちゃってるか。ちょっとこの近場で。本当にちょい投げですね。ちょい投げで投げてみて。ああ、食べられちゃった。 当たりはあったっぽいですねいや分からなかったなあ当たった食べたかな 食べられちゃったかもしれない。もう一息言ってくれないですね。最後かな。食ってる？食ってはいないかな。 つ い, いてはいないか当たったなー今あー取られてるやっとこうリズムが分かってきましたね思ってん何か魚がかかりました なんだろうああ連れてってほしいなーあちゃんと連れてそうおーちっちゃいけど。 キンギスちっちゃいけど釣れました自作の仕掛けの方ですね嬉しいでもちょっとちっちゃいな GoPro、の電源が落ちてしまいました少し画角が狭くなっちゃうんですけど私は多分撮れてると思います 実際に自作の仕掛けで釣れるかっていうのをちょっと確かめたかったので、まあ、ある砂浜に来て、まあ、市販の仕掛けも一緒に持ってきたんですけど、まあ、自作の仕掛けをキャストして、まあ、置き竿にしてみたりとか、あのー、さびきながら、まあ、その仕掛けをこう手元の方に殴り寄せてまいてきたりとかしてで、まあ、結果的にはあのー、1匹することができたのと、えー、3回。 バイトがありまして、まあ、同じ当たりだったのでキスだと思うので、まあ、この自作の仕掛けでもちゃんと、あのー、キスが釣れますよっていうことが、まあ、証明できたのかなっていうふうに思います。